It's show time! ドンヤマンですえー昨日私、事故りました。昨日のですね、午前中なんですけど、職場に向かう途中に、事故りました。で、事故の原因といたしましては、まあ僕はこうまっすぐね、あのー、交差点に、進入したんですけど、 そのの対向車の車が、まあ、僕がこう直進しているのにもかかわらず、まあ、右折してきたわけですよ僕も来てるんですよでそれなのにうわっってこうギューッってこう右折してきたんですよでもそのまま僕も直進してたらもう突っ込んでたわけですねその車にでもう直前で もう危ねえと思ってもう避けたわけですよこう右にねガッてそしたらもうまあ、それちょっと滑っちゃってその対向車とは接触はなかったんですけどバイクでこけた感じですそのバーっとこう滑っていってでまあ、そのこけた反動でバイクがですね僕の右足に乗っかったわけですよ はい。でと、バイクのちょっと下敷き、足が挟まれて、まあ、交差点の真ん中ぐらいで、ちょっと身動きが取れなくて、ああ、やべえなと思って。そしたらもう、後ろの車の人が、もう、大丈夫かっつって、足を挟まれてる僕をね、助けてくれたんですよ。こう、バイクを起こしてくれて、で、とりあえず、橋の方にね、バイク、 をこう引っ張って持って行ってくれて、いや、ほんと助かりました。ありがとうございます。なかなかもうワイルドなね、方だったんですけど、マイク巻きみたいな。僕を助けたとはもうすぐ帰っていかれたんですけど、はい。いや、ほんともう本当に、助かりました。で、そのいきなり、右折してきた方なんですけど、まあ、 そうね、僕がまあ、こけたのを見て、まあ、U ターンして戻ってきたんですよね大丈夫ですかっつって、えー、戻ってこられたんですけど大丈夫じゃねえよバカ野郎ってまあここぐらいまで来たんですけどまあ、ぐっとこらえてねまあ、とりあえず警察呼びましょうかって ままあ、話になりましてで警察を呼んでまあ、警察に来てもらったわけですよで、そっからちょっとあの検証みたいなのが始まったんですけどまあ、その相手の方がですねその、聞かれるわけじゃないですかその状況、その時の状況とか、えー、どんな感じでねその事故に至った経緯みたいなのを聞かれるわけなんですけどその相手の方がですねまあ結構。 死に滅裂なことをおっしゃってて、まあ警察の、警察の方もね、ちょっと言ってることが合わないから、ちょっと困ってたんですよ。まあ、そしたらちょっと、ちょうどね、コンビニが近くにありまして、そちらのカメラで事故の瞬間が映ってるかどうかちょっと見てみるわっつって、まあ、そのコンビニのカメラを警察の人たちが、 もう調べたわけなんですけど、映ってたらしくて、の事故の瞬間が。で、やっぱり警察の判断も、僕が直進してきてるにも関わらず、右折されて、僕がその、ね、突っ込むのを避けるために、まあ、転倒したみたいな、感じの映像が<笑>、映ってたみたいなんで、まあ、向こうが、悪いと。 ま僕の方も、あの、交差点に進入するときは、十分注意して、みたいなことは言われたんですけどね。まあ僕が転倒した原因を作ったのはもう、100%、向こうの方なんで。でまあね、その向こうの方なんですけど、まあおばあちゃんだったわけですよ。高齢者のマークも車に貼っててね。まあニュースでもあるじゃないですか。高齢者の方が逆走したりとか、アクセルを踏み間違えて、 まあ、お店に突っ込んじゃったりとかそのやっぱりねどうしてもやっぱ年を取ると感覚って鈍ると思うんですよねだからまあ僕もその方に聞いたんですけど「いけると思いました?」って僕が直進してきているのに「その、曲がれる曲がれると思ったんですか?」いけると思いました?」って聞いたんですよ はい、いけると思いましたいけねえいけるわけねえだろいや本当あんま直進してた俺突っ込んでたからねマジででもうん本当気をつけてほしいもうお願いですまあ病院もそのあと行ってねあのレントゲンとか取ってまあ、レントゲンとかはいる必要なかったんででもね今めちゃくちゃ体痛いんですよ 結構、まあ、昨日痛くなかったとことかも今日痛くなったりしてまあバイクもちょっともうバイク屋さんに持って行ってまあ、修理っていう形ですかねはいえー、まあ今日はちょっとこんな動画になってしまったんですけど皆さんも事故には気をつけられてください